現実逃避が許される時期はもうとっくに過ぎているのですがどうも政治いろいろの学部です新型コロナウイルスの影響で大打撃を受けたはずの韓国経済ですがムンジェインはこの後に及んでも厳しい現実から目を背け続けているようです 2021年10月26日付、東亜日報からの引用です。ムンジェイン大統領が25日、政府は前例のない拡張財政を通じて、迅速かつ強力な経済回復を導き、その結果、主要先進国の中で、新型コロナウイルスの危機以前の水準に最も早く回復したと明らかにした。 保守系最大野党の国民の力は自画自産一色と告評した。文大統領は同日国会で開かれた2022年度予算案施政演説で来年度の予算はコロナ危機から日常と国民生活を完全に回復するための予算とし来年も財政の役割が大きくならざるを得ない と話した。また、コロナ危機の局面で、拡張財政は、経済と雇用の回復を先導し、税収拡大につながって、財政の健全性にも役立つ好循環の効果を見せたと強調した。文大統領の任期初年度の2017年に、約400兆ウォンだった国家予算は、来年には史上最大の 604兆4000億ウォンで編成された。これに対し最大野党国民の力の保運は主席報道担当は論評で、手柄は自分のものとし、責任は次の政権。ひいては未来世代に転嫁するという無責任の極地と批判した。とのことで、いかがでしょうか 2020年以降の韓国経済の参上は、このチャンネルでも何度となく取り上げていますが、案の定、ムンジェインは全く懲りていないばかりか、自分自身を景気回復に導いた有能な大統領であると思い込んでいるようですね。全く裸の王様よりも哀れというか、救いようがないというか、 現在の韓国がムンジェインの主張と正反対の状況にあることは、賢明な皆さんならもうお分かりかと思います。ムンジェインは雇用の改善を韓国経済副調の根拠として挙げていますが、その雇用こそが韓国を沈没に導く爆弾となっているんです。1997年の通貨危機以降、完全失業率は 三から四パーセントという高水準で推移しており、若年層の失業率に限れば、2015年には 9.2 パーセントにまで到達。高齢者が裕福になり、若者が貧しくなる社会が出来上がっているということです。まあ、ムンジェインとしては、雇用や経済の現状を認めてしまうと、自らの失策を認めてしまうことになりますから、税が非でも 今までの政策は失敗だったとは言いたくないのでしょう。あるいは本当に失敗に気づいていない可能性もありますが。韓国の雇用経済が土台から揺らいでいる最大の要因は非正規労働者の急激な増加にあります。現状を全く無視した企業への突き上げを労働組合が繰り返した結果、企業は揃って 学生の新規採用を大幅にカット。結果として雇用が非正規労働の方に流れ、見かけ上の労働市場はひとまず改善したという状況が生まれました。労働者と大きくくくってしまえば、正規雇用であっても非正規であっても変わりませんからね。ムンジェインにとっては都合のいいアピール材料だったのでしょう。 それでもアルバイトでギリギリ食べていければまだいいのですが、韓国の若者にはさらに厳しい現実が待ち受けています。無責任な賃上げや週休手当など、ムンジェインによる数々の失策によって、雇用側は人員削減を限界まで迫られ、簡単なアルバイトの求人さえも滅多に見つからないという状況になっています。 正社員としても就職できず、アルバイトでも採用されないとなると、若者としてももはや八方下がりですよね。正規雇用でも安心はできません。韓国統計庁が公表しているデータによると、2021年には正規雇用、非正規雇用を含めた労働人口のうち、月収100万ウォン、約10万円に満たない労働者が 全体の 10% を占めており、2020年の 8.9% から 1% 以上も上昇しています。この数字は貧困が若年層から働き盛りの世代まで拡大しているという現実を反映しています。財閥系の家計に生まれ育ち、財閥系の大学、企業と順調にスごろクを進められた若者だけが、 韓国では幸せをつかみ成功者になることができるのです。日本では親ガチャという言葉が流行りましたが、韓国の場合、当たり確率が 0.1% 以下のガチャに連続で当たらないと不幸になるような社会ですから、貧困のレベルが違います。どんなに頑張ってもスタートラインが違えば絶対に幸せにはなれない。億万長者なんかではなく、 当たり前の幸せさえも約束されない世の中は歪でやはり間違っています。これはムンジェイン一人の責任ではなく、歴代の政権が足元の貧困を直視せず、その場しのぎの人気取りをひたすら繰り返してきた結果です。さらに致命的なのは、野党からも散々現実を突きつけられているにもかかわらず、ムンジェインが 一向に解決に向けて本腰を入れないことです。文在寅が繰り返す雇用、経済対策といえば、予算拡張というばらまきばかり。増えた分の予算も貧困対策にはほとんど使われず、評伝となる高齢者への人気取りや、北朝鮮へのご祭り費用に充てられるのですから、若者の立場としては夢も希望もありませんよね。労働組合も、 企業相手の過激な抗議活動を繰り返す。暇があったら貧困に。あえぐ若者のために文在寅への対人でも行った方がよっぽど社会のためになると思いますけどね。まあ、ムンジェインとズブズブの労働組合には到底無理な相談でしょうが。若者がどんなに貧しくなろうが、支持母体である。労働組合がニコニコしている限りムンジェインの。 無関心路線は変わらないでしょう。黙っていてもあと半年足らずで退陣するわけですから、ムンジェインとしてはあえて重い腰を上げるメリットが全くないのです。一つの指標を折っていくだけでもムンジェインの無能っぷりが浮き彫りになりますよね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、